はい、今日はなんですけれども鉄くず持っていきたいと思いますこれとこれですねでだ い, たい手鉄くずけはもうこれで全部かなっていう形ですねあとはまあちっちゃいのは出てくるかもしんないですけどほぼほぼもう分かるのはこれで全部なんで。 これ持って行こうと思います。はい。 はい、一応こんな感じの量ですねこんなもんです今回は少ないですけどまあ物がかさばるんで1回持ってっちゃいますねはいであとこれこのテレビのアンテナの線はちょっと長すぎて持ってけなかったです詰めなかったですねあの途中で折れてる 接続されてるわけでもないんで解体もちょっとできないのでまあ置いといてたまに鉄引き取りする人が来るんでその時に出しちゃいたいと思います。はい